さ今日は熊本妄想旅行者オープンしております今日限りでございますので旅に関する疑問質問悩みそして今日スペシャルアドバイザー国連加盟193国をすべて旅し本当は236カ国ぐらい行ってるよというアマゾニアンさんこと二宮新平さんをお迎えしておりますよろしくお願いします髪の毛が、はい、すいませんそれは何ヘアドレッドヘアっていうんですか これはちょっとキノコの山みたいな。<笑>うるさい。これね<笑>名前わかんないんですよ。僕がこんな感じでアフリカの子供みたいにしてくれっていう美容室に行ったらアルミホイルでアルミホイルで巻いてところざわでなんか爆発させてるんですか。そ う, です<笑>そうなのはないですね。アルミホイルでね巻いてくれると。ね本格的ですよね。そう。だけそういうお店でもないんですよ。普通の美容室で、ね。そうなんですね。 さあそんな二宮心平さん、アマゾニアンさん、私がなんじゃこの人と思ったきっかけになった、そのタンバリンの音色を、リスナーの方にも聞いていただく夢が叶います実はこれ、私が二宮さんに付き合ってもらって、楽器店に行って、ブラジルで買ったタ ン, バタンバリンって言うんじゃないんでしょ、本当、それはブラジル語なんですかそうです、ね タンデーロポルトガルを普通の、まあ、タンバリンではあるちょっと持ってもらっていいですかね普通の大きさで、はいまあ、普通のタンバリンなんですけどなんかあとはあれですね皆さんのイメージと違うのは革がね買ってあるっていうのはカラオケにあるタンバリンとはまた違う穴が開いてな い, い, てない張ってあるよっていう、はい、そのじゃあ音を出してもらっていいですか、はい片 までがで一つのタンバリンでこんな低温から高温まで、はい、そしてギーまで出せる。そうブルーム感ありますよねこれね。すごいなと。僕も初めて出会った時は驚きましたもんど。どこで出会ったんですか。これはハンガリーです。ハンガリーで会ったんですか。<笑>逆にだからハンガリーを僕が旅行しする時に南米から来た。 ゴー君っていう旅人がす日本人日本人え同じ感じですも旅行先であ違うところで出会って、えー、これでこれもこれ買うってドライブに行ってすぐ買いまた1万8000円ぐらいしたんですああンバリで1万8000円で<笑>なかなか使わないです<笑>、はい、いやこれに惚れてって、はい、教えてもらいに行ったんです「二宮、ね、さんすいません<笑>教えてくれませんか?」って言ったら「いいよ許す」許す<笑><笑>そう私 この間ね 人, 人生の素晴らしい言葉として「許す」っていうのがあるんですってラジオで話した、うん、その張本人この人です、ね、私でしたすごい言葉だなね人とのこう い, いさかいが起きた時もなんかその人を浮かべて「許す」って言えば<笑>あなんかまあしょうがないかなみたいな気になるそうそうそうすごい言葉なんですよ、ね、結構投稿とかでも結構使いますよ今でも<笑>簡単ですよ漢字使わず。 承知しましまたとかそういういんじゃなくて許、ねはい、<笑>すそんなああ、はい、二宮さんなんですが今日はですねあ目いっぱい時間使わせていただいて十時台も出ていただこうかと思っております、えー、二宮さんが絵の質問ももちろん大歓迎ですしリスナーの方にいあの一生のうちに一回は言ってほしいな、はい、という国。はい とかまあちょっと二度と行きたくないとは言わんけれどもあもうちょっとしばらくいいかなみたいな国がもしあればまあそういうとこもありますねベスト5とかそのたりで十時台聞かせていただければと思いますあと、まあ、トイレとかね食事とか生活とか出会いとかいろいろあるじゃないですかその辺もねあの聞かせていただきたいと思います今日は時間目いっぱい頂いて頂こうと思っておりますよ ちょっと早速ね、あの質問が来てるんですよ。ああ、結構来てますね。でもさっきあの埼玉県の方からだ、はい、から、私読みますね、はいあ。はい、近いところから聞いてる方いるんですか。ねえ、あのラジコのエリアフリーで聞いていますという方で、レ、う、ブ、ん、まで知ってるところですよ。レブロンさん知り合いじゃないんですか？<笑>あ知り合いではないです。僕はいわゆるアメリカ南部の音楽が大好きなので、アメリカ南部言ったら南アメリカのことですか？の<笑> アメリカ南部はあのミシシッピ川の方ですー。アメリカの中のまあテキサス州の流れの右の方。要は油田とかある。そうなんなです。ニューオリンズにわたってニューオリンズのソウルリズム＆ブルースを聞いてアムトラックで北上メンメーフィスでブルースナッシュビルでカントリーを聞いてアラバマでマッスルショールズスタジオをけん 学してシカゴでブルースを聞くという音楽巡礼の旅をしたいですいいです ね, ねあの辺音楽盛んですからねアメリカでも ね, ねちなみに松山市は日本中を旅した僕が唯一住みたいと思った街で大好きな街ですありがとうございますい、えー、確かにでも住みやすいと思いますめっちゃ住みやすいんでなんか晴れの日も多いらしいですねめっちゃ多いんですよ ね, ね岡山と香川と愛媛は日本中でも多いと思いますね、はい、晴れ、はい 今日みかんをご用意して、はい、食べながらしゃべってくださいお、はい美味しいやつ用意してるんで、ね、まらせない<笑>みかんはい、はい、えー、ということですねあと今日はですねこの町に行ってみたいこの国に行ってみたいとか質問も受け付けてるんですが神風ボーイさんは松山市の方ですねフランスに行ってみたいです建物とか見たいなーで質問なんですが世界旅行中アマゾニアンさんゲテ物料理って 行っていいんですか、こんなの食べれるのみたいなのがありましたかっていうことですね、うん。一番パッと思い浮かんだのはモロッコの。モロッコ。マラケシュ、フナヒロが。いきましたう、行きましょあそこも受け手もので。受け手もの。っていうのはちょっと失礼かもしれませ、ね、んが。わ<笑>というものが。ありました ね, <笑>すね。これ例出していいんですか、普通に。いいでしょう、まあ、でもそんなあれでもで。現地ではちゃんと食べられてるものですから。 まあ、エスカルゴという名のも本当、ね、カタツムリカタツムリはでもあれは普通に私は食べましたけどエスカルゴのイメージとはでも違いましたね本当とその辺にいるような<笑> そ, その辺にいるような感じであ、まあ、茹でてやったりあ、まあ、塩茹でなのかなあれあなほまあ淡白な味でしたね あ, あ, あと羊のあれは食べましたあれはありましたあ食べまし た, あ, まし た,、ねましたね、あれってなんかま あ, あヨーグルトみたいな 私、ね、は違う感じあのレバーみたいな味がします、ね、ああじゃあ違うあれは食べ方あるんじゃないですかです、ね、マラケシュ名物料理、うん、羊ので検索すると出 て, す、ね、出てきますのでぜひ気になる方チェックしてくださいね<笑>マラケシュ船広場の名物であオレンジジュースも美味しいですよねあそうオレンジジュースもね絞りたてのねそうなんです よ, すよ、ね、はいそしてとにかく暗い高村さんから質問です、うんはい えっと、うん素朴に思ってた質問なんですが次々と次の国への出国手続きや交通手段の手配そしてホテルや食べ物など予約なしでどうやるんですかへえー、どうやるんでもなんか今となっちゃ確かに予約ねあらかじめすることが多いスマホとかが発達してない時代も旅してましたもんねそうそ う, うちらはでもその時代ですもんねですね どうしてた?。でも、通勤もるようなもんですよね。まあ、なんかね、普通に通勤と一緒で、なんかその場で買ってって、その場で買ってって、だから予約とかも全くできないから。できなかったですね、もう工夫はありましたよね。バスに、そのバスに乗るために、もう朝早く出たりとか。 はあ、余計なだから待ち時間は今よりだいぶあったと思います、はい、そうです、ね、当、ま、もう旅は待つ で, しょうでも逆に言うとネットがない世界なんでね、はいはい、競争相手もそんなにそう な, んですよないというかまあ早いもん勝ちっていうあれがあったんで。はい 今逆にしんどいなと思うのが予約をしておかないと競争になるの で, で予約予約に縛られて遊べないんですよねそうすそうすもう次あそこ行かなきゃいけないから次行くわみた、はいな<笑><笑>事務的作業が多そうそうなんですよ大変しんどいなって逆に思いますねはいそんな感じでえ質問がある方何でも結構ですああとね 夏のヨイチさんからいただきました四国中央市の方、長期間旅行する時って洗濯はどうしてるんですか？下着類を含めて服の予備とか着替えは何着ぐらい持っていってるんですか？三セット。え気が沈むことですか？違います。三<笑>セット。ットあパンツも三枚3 ？そうです全部三セットで、ででも私は。 寒いなあまり好きじゃないので、季節も夏に合わせているんで、要はかさばるような荷物はお服は常に持ってなかったんです、はい。なるほど、夏の地域で移動するということですね。鳥みたいにバランスよく季節に合わせて、はいはい、北半球と南半球が。 時期変わる頃に南半球突入したり、はい。それ大事。そうごいことやってたんでそ。それ大事ですね。でもそのぐらいで全部足りましたね。あと冬寒いところに行くときは、うん、日本人宿って日本人が集まる宿とかに行くと、これもういらないから使ってくださいっていうフリーウェアとかあるので、そうそうそうそうの置いてく。分厚いねジャンパーとか置いてあったりするんで、そ, で、ね、それを借りて旅とかそうそうそうそうまします、ね。そういうのありましたね結構ね。渡るメコンはワニばかりさんから生きて日本に帰れない。 もと思う危険なことはありませんでしたか怖がりなので気になりますという質問ですねはい、うん。危険な目はそんなに合わないです合わなかったですねだって現地人と間違われる感じでしょそう現地人同化政策はだいぶってます<笑>私もそ う, そう同化政策っていうのもねこれ参考になると思いますだいぶだから現なんか例えばスカーフ巻くだけ頭の上にだけで 向こうからの視線がだいぶ。変わります。かわせるか、ね。かわせる、そうそうそうそう。あまあ。なんかすると、やっぱバレる。お、なんかカメラとか。ちょっとね、出すと。腕時計とかでなで。となんか来るんですけど、視線が。でも、スカーフあるだけで、だいぶ。 収まったのは記憶がありますね。あとなんかバッグとか持ち歩かずにスーパーの袋で歩くとかね。バケツで歩く。と か,、ねかね、<笑>バケツもあるんです。<笑>ありますあります。買い物雰囲気を醸し出すとかね、そういうのはありました、ね。いろいろなんか工夫をしました。新居浜市の保釈のエーさんからいただきました。はい、アマゾリアンさん、こんにちは。こんにちは。僕は韓国グアムぐらいしか旅行したことないんですが。もう日本を捨てて永住しようと思った時は。 一番暮らしやすい、一番幸せな国はどこでしょうか。うわ、これ気になるな。気になりますね、これじゃ、じゃあ、じゃ十時台に教え。はい。美味しいですか。考えといてください。はい、了解です。はい、お願いしますまし。あなたからの質問とか、旅のなんかこう疑問なんでもお待ちしております。そして、コロナが落ち着いたら行ってみたい国。 その理由も聞かせてください。スマートフォンの方、何回も送アプリをご利用ください。番組名は、モーニングディライトブリーズっていうのを選んでください。メールは md.rnb.co.jp いつものアドレスでお待ちしております。時刻は9時5分。